神と人との関係について我らは「再説を避けたい」とにかくこのことにつきても人間の工夫発明にかかるものが甚ははだ多く長き年代の間に蓄積されたる不可物が中心の真理を隠蔽している例えばかの選ばれたる少数者そうしたものを我らは知らない選ばれたるものというのは 天地の大道を守りて自らを救う者以外には絶無である。また我らは盲目的信仰の価値につきては何事も知らない。無論素直に真理を受け入れ偏偏なる疑心暗鬼の患いから調達することははなはだ尊い。それは新人の現れで必ずや天使の守護に欲しえる。が 我らは断固としてかの有毒な神学的教義を排斥するそれらの教義が教えうる教会のドグマを厳守すれば地上生活における一切の悪徳邪行からきれいに一掃せられて神の恩寵に欲しえるとおよそ天下にこれ以上に人の魂を堕落せしむる者はあるまい。 それからまた我らはただある一つの信仰が有力で他は全部排斥してよいという理由をどこにも認めることができない。真理は断じてある教義・教条の独占物ではない。無論いずれの教義にも真理の種はある。がいずれの教義にも誤謬の凶作物がある。 人間がいかなる状況のもとにいかなる信仰形式をとることになったかその真相が我らにはよく分かっている。ゆえに我らはこれを軽視はせぬ。が形式は要するに末で真理が根源である。優れた霊魂は皆地上生活中に信仰せる教義から調達して一路向上の道をたどっている。 我らは人間の好む反差なる議論を好まない。我らはかの地上の神学を特色づける神秘につきての好奇的詮索を求めない。霊界の神学はあくまでも単純で知識的である。我らは単なる暗中模索を尊重しない。我らは宗派的論争には興味を持たない。 なんとなればそれはただ怨恨嫉妬悪意排他的感情の原動力以外の何者でもないことを知っているからである。我らが宗教を論ずるのは宗教が我らと何らとの生活に直接の関係を及ぼすからである。人間我らの見るところによれば人間はやはり不滅の霊魂の所有物であるが。 の地上生活はいわば第一期の初等教育でここで簡単なる任務を遂行すべく教えられ一層進歩せる死後の世界の高等教育に対する準備を整える彼はいくつかの不可犯の法則によりて支配せられるもしこれを犯せば彼を見舞う者は不幸であり損害であり もしまたこれを守れば彼に訪れるものは進歩であり満足である。ここでくれぐれも明記せねばならぬのは地上の人間がかつて彼と同じ道を歩める他界の居住者たちの指導下にあることである。それらの指導者たちは神明によりて彼を守護すべく特派されているのであるがその指導に服するとイナとは 人間の自由である人間のうちには常に真理の指示を誤らざる一つの基準が天武的に備わっているのであるがこれを無視した時にいかなる指導者も施すにすべはない脱線と堕落とが伴ってくるすべて罪はそれ自身に懲罰をもたらすのであって外部的の懲罰を必要としない。